本日進行を務めさせていただきます。キャベツです。よろしくお願いします。えー、そして実況の小貫さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますますうます<笑>もうなんかこのメンバー慣れてきて、楽しくやれてますね。<笑>うんうんうんうん、まだ緊張してますね。あの始まる時は本当に。 途中からなんかうわーとかガヤ入れだしたら、すげー一人リラックスしてんなと思うけど最けう、ね、最初だけいつも緊張してるなってい う,、ね、う, う, う, う, う, う, う, う噛ま ね, ね今日初かもしれない噛まなかったからあのね噛みそうなの頑張ってるのがすごい伝わってんのがすごい緊張感こっちま で, で、ね、自己紹介の時ね、今まで全噛みだったんだ<笑>これなんか噛まなくなる日あんのかなっ て, ってついに来たねついに来た、うん、また次から噛むと思う<笑>よろしくお願いします、はいよろししくお願いしま す, し願いします解説の秋田さんで、はい、今日の解説やらせていただきます、秋田ですお願いします <笑>そして、ゲスト解説のマ松さんです。よ、来たね<笑>、うん。普段は、ね、最後のプレイヤーとして呼んでもらえてることは多かったんですけど、うん、今日はあのファイブのキャミー使いということで。うん、あのキャミー対、あのラシードのシェア解説させていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この間の早押しよか、えー<笑>えー、ったね。早押しよかった。 <笑>あのキャラさの中でよくあんな頑張ったよ<笑><あー><笑>いや<ー><笑>ヒューゴ<笑>きついからね<笑>って頑張ってだって空中の波動拳しか打てないんだよ<笑>こっ ち, ち、ま、たその中超 頑, 張った頑張ったって言ってるけどその体感ゼロだから<笑><笑><笑> <笑>何も結果出てないから。いやなんか前回をちょっと振り返ってくださいって言って言われたからプロデューサーによく考えたら負けてたなと思って<笑>。<笑>前回じゃねえじゃん。前前回だか ら, <笑>だからね<笑>。 リハでリハで話してなかったところぶっこんでくるっや、うん、<笑>ってリハでぶっこんでたら全然この反応してくれないからそうだねマッチはそのいきなりこの反応してくれるのが好きなんだ<笑>そうだよねいいぶっ込みだね、今のは、ね、いや当然でしょう行、うんうん、ってかないとね、はい、でまあそしてピックマッチ2なんですけど覚えてます どんなだったか。うん、手前来撃襲にこわこわ陣来は<笑>あれね。まだ忘れらんない。あれすごかった。まだ忘れらんない。ね、あの、だって踏まれたら終わりだよ、うんうん。踏まれたら終わりのところに弟子顕が、うんうん、手前来撃一点読みのこわしこわしじ、うん来はあれ今でも夢に出てくるね。そうだ、夢に、ね。いや、本当そんくらいすごかった、うん、あれは。いや本当そすごかったらいなマッチ。もうなんかすごいことをみんなに言いまくった、うん、サードゼイに。 い今食っ た, いいまくたぐらい、うん、あれは印象的でしたね。うん、あれ、試合振り返れないですか。<笑>いや、あのね、四時間かかるからね。四時間かかるから。4時間かかからハイライトとかね、これまた。 うん、その有料でこんなのやってましたよ、ね、あ確かにいいかもねコタカのインタビューと弟子拳のコアコアぐらい出しても ね,、うんうん、ね毎回、うん、あれ本当でも弟子拳ショーの試合だけ特別まあ7先だったけどほんとあれよかっ た, っあれでよかった ね, ね、うん、全然10とか100でもいけたけど、うんうん、個人的にはまあ5じゃ絶対足りなかったなっていう内容だった、うんうん、そうだね、うん、本当ほん2よかったよね まあそれを踏まえてね今回はまたビッグマッチ3ということで ね,、うんでねはい、面白い試合が見られるんじゃないかなと思いますはい、はい、それでは本日のプログラム出ますかねはいお願いしますはいスーパーストリートファイター 2X がカー川又 vs4 代目それではい、ストリートファイター3サードストライクがプロ対黒人して最後ストリートファイター5がガチ君対ベロレンとなってますねはいはい 今日これ川俣さんと四代目さんっていうこのプレイヤーはあれですよね。あの奈良県氏が一押しの、はい、あそうなんですか。あ四代目さんはそんな感じの伺ったことがありますね。なんかいう唯一認めてる人です。ええ、倉橋さんが見たいカードってことで。うんはいうん、あそうなんですね。カードを直接プッシュしてくれたお二人らしくて、やっぱりすごい方たちらしいので。うんう 楽しみです ね, ですね、はい。これキャラ書いてくれたほうがいいね、次から。ああ、なるほど。うん、次から、ね。流体サガッなんだけど、はいはい。まあ、あと日曜日となってますけど、今日は木曜日ですね。いろいろね、成長していきたいよね。はい、<笑>この番組も。<笑>いろいろ、ね。<笑> 今日も多分いろいろ成長あると思うんだ、うんうん、俺らの中とか一応 V とかいろいろいろいろ成長してて一年後にはすごいことになってるよね、うん、ね多分ね。少しずつでも成長して。まずキャラは絶対いるから。うんうんうん、なるほどそうそうそう、確かにそうかもね。じゃあこれはフローさんは、うん、えっ、ー、とヤンツカイの。はいはいトッ、はい、プレイですね。トッププレイヤーです。 黒 人, 人って誰ですか？黒人って。黒人って誰使って、うんうん、なんか名前的になんかヒューゴーとかそういう感じ？いやじゃないね海外の人でしょ。海外の人。海外の<笑>確かに。す 海, <笑>海外のベロレ。思いっきり。<笑><笑>日本語だから。黒人って平仮名だからね。さすが日本人でしょ。いオウグイ芸人じゃないの食い芸人。<笑> なんかどっかの店で1万円とかやってそ う, そう<笑><笑>俺がダットリー第ヤンということで、うん、どうなんですか秋田さんダットリー第 ヤ, ヤンは、まあ後であのしっかり解説していこうとは思うんですけども、はい、まあカード的にはあの若干ダットリーなのかなっていう感じなんですけども、まあ、プロさんが今回声援部と。 あの天心石球体がスタンダードなんですけども、うん、スーパーアーツをあの変わったのを、ね、分身に変えてきたで分身技がありまして、はい、知らない方もいるかもしれないですけど、ね、実は持ってまして、うん、それをダプリ戦であの使ってくるということで見どいいころにいやそれ相当見ど、ね、ころだなという、ね、てか普段絶対普段でも使わないんですよ、うんうんうん、なのにこの時のために何かしたんだろうね、うん そうだよね。最近結構でもね、うん、のじ合いで見てると、うん、あのまあ特定の組み合わせ、まあもともとユリアンとかには精鋭。まあね、もう使い分けて、人によって使い分けてるい。ダッドリーに使ってる人っていなくない。ダッドリーには精鋭って言ってたね。うん、こんもそうなのかな。うん、そうなん、そうなんだと思う。 <笑><へー><笑>見たことない人にはねユンとはまた違ったねなんかハメじゃんみたいな感じの内容になったりするからねまあそうだね本当にはまるっちゃはまることあるからねまあ弱い芸名人だねわかりやすく言うと、まあ、まあ そ, う そ, うそうだね<笑>前回の芸名人見てる人にはわかるけど<笑>うそうだね 劣化版芸名人ですから、うんうんうん、まあでも用途がまあちょっとま あ, まあう、ね、違, う違うからね、うんうん、本当の分身なんで、うんうんうん、本当の分身<笑>、はい、<笑>というわけでちょっとルールの方を説明したいと思いますこちらはですね全試合5試合選手となってますそしてキャラ変更不可ということになってますねそして本番組は2カード目の黒人 VS プロ戦の途中から会員決定となっておりますこの機会にぜひ入会の方よろしくお願いします でチャンネル会員入っていただいた方は過去の番組すべて視聴可能となってますので、うん、本番組紹介のリンク先またはチャンネルトップのアーカイブ動画一覧よりご覧ください今まで、ね、全部熱い試合が見られますんで、ねうん、かなり熱いのしかないからね、うんうん、でも入っていただければね もう得しかない、うんうんうん。だからさっき言ってたマッチしたい肺をもう見れるわけなんですよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたいそうそうそいそうそうそら。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう い, いやでもね分かるよあのやられ方したらねちょっと心折れるよまあそうだね改善するとかそういうものじゃない昔だったらあのね基盤壊してたよ<笑>あれね偉いと思え冷静に握手してて俺は本当に成長したマッチが見れて幸せだったわ、うんうんうん、確かになんならあのお蔵入りされてるまであるもんね、うんうんうん、なんか喧嘩起こっててみたいな、うんうんうん、昔だったらそれを見るところ配信したいよね、うんうんうん、ああ<笑>それいいね、うんうんうん、どうせ多分言い訳して<笑> <笑>だけだからうん、やめといたから。うが、ん、い<笑>やめいですよ、うん、本人の言い訳聞いてると、最高に面白いと思うよ。というわけで、ね、こういうなんか見たい組み合わせとかあれば、ね、ぜひぜひ視聴者方の声とかも お,、ね、お寄せいただければね。弟子兼って言ったら、弟子兼来たからね。 いや頑張りすぎだよ、で、うん、試験はなかなかー。いや埋める切りたいな。埋める切たいな。<笑>いな<笑>どのゲームだよ。<笑>それでは全 部, 全部だかられれ、ね。全部。さすがに全部、なんから大須明が全部消したんだって。<笑>またその話する。再<笑>、ね、<笑><笑>うん、あクらダとかもいいかもね。サードとかで。うん。うんえー、ストファイブをやってるからね、ね。 今ファやってるなんかサードもまあなんか白黒ででややっっててるるょょ、うん、まあそうだねちょいちょいいいけど、うんうんうん、なんかガチでなんか先みたいなの ね、やっぱそういうなんか有系やっぱ、うん、いいね、うんうん。キャベツ対シャオハイとか何のゲームでもこれ見たいか。いや<笑>見たい見たい。九八勝みたいな。九八やる。ね絶対絶対九八やるダメだ。いやそれはむしろ片手操作対、うん キ, ャ キ, ャうん、キャベツの、うんうんうん、全力で。何、うんうん？じゃああのシャオハイの片手ランダム対、うん。 <笑>そんなお金取れないでしょ<笑>片手ランダムで片手ランダムなんだた い, い<笑><笑>メインキャラはさすがに勝てるそれ、うん、負ける<笑>マジで そ, そんな強いのそんな強い終わったいい、はい、キュウガチね、片手で戦えるキャラが揃ってんの あ、そうなんだ。通常、ね、ボタンの牽制が強いから。ああ、確かに、確かに。<笑>なんかすっげえ納得させられるけど。難しいよ、ね。難<笑>しいよ。で片手で普通にフルコンボできるって聞いたんだけど。えー、そ う,、えー、そ, う, そ, うそう、まあ、できるね。<笑>まあ、その、手よりも、まあ、もちろ ん,、ねうん、うん、ええー。 あ, あでもちょっとやっぱそうキャベツたいとか見たいよね。うん、ああまあそういう声がねあるのは嬉しいね、うん。まあ絶対ちょっと見せられない、うんなね<笑>うん。プレイヤーと活べ活躍してるキャベツさんはマジで見てないからな。<笑>そうね。まあ頑張りたいんですけど。は い,、はいはい。まあそろそろねじゃあね試合の方にね移りたいと思います。はい。はい。はいはいはいまあ、まずはねストリートファイター 2X の4代目バーサスカーとなっております。 こちらはまずインタビュー動画の方があるということなのでそちらからご覧いただきましょう。はい、お願いします。んうんえー、な, んなんか若い。うん、まあうちの技術とかもすごく高くて、えっ、ー、と対空精度とかももうバッチリあの対空出たりするので結構。 うんそうですね、バランスがいいプレイヤーかなと思います。基本的に、えー、球の打ち合いがもうほとんどで、えー、っと先に主導権を握っていくために、えー、っと縦の駆け引きとかもちょっと混ぜつつ、えー、っといい球を打てるようにいい球っていうのはその、えー、削り以上の相手にダメージを負わせるような球を先に打つかが勝負の鍵になるかと思います。 竜太サガットは、えー、とすごくいいカードですので、えー、とそうですね一番好きなカードなので、えー、と頑張りたいと思いますそうですねやっぱり関東で一番なんか波動が。 いいっていうか最初の印象は、台足波動が本当に歩いてから台足の波動が本当に速いなと思って、それで、そそのイメージがだいいぶ強いです、ね、そうやっぱりお互い ス, なんかスーパーコンボがフルヒットするような組み合わせじゃないんで、まあ、ダメージはちょっとずつ取っていくような感じで、ちょっとのリードが。 試 合, の試合を決めると思うんですけど、やっぱりお互いの球の飛び道具の処理の仕方っていうか、そこにそこを見てもらいたいですね。最後意気込みを。意気込み。やっぱちょっと。せっかく呼んで。もらえたからには、ちょっと勝ちたいです。 はい、はい、いい球っていう言葉がすごいす、ね。うん、印象ですね、はいはい。最低削りっていうね、い, いい球っていう表現なんだね。ねはい、いい説明してくれるよね。なるほど、なるほど。というわけ で, ですね、こちらの試合の方を秋田さんに解説をお願いしたいと思います。はい、ちょっとですね、これ、あの、はい。露出が少なめなプレイヤーだと思うので。すごいレベルが高いとは、は皆さんご存知ない。 方もいるかと思うので、うん、ちょっとあのー、解説をじっくりさせてもらおうかなと思うんですけど、ねいいね、お願いします。まあ、それ聞きたいいっぱいいる。ねうん、この組み合わせ、玉がメインになるっておっしゃってたんですけど、ね、川端さんも、うんうん、なぜ玉になるのかっていうところを。うん この配信見てる方は2な方ばかりなので、うんまあ、より2になっていただきたいと思います。<笑>なのでちょっとたまの話をしたいと思<笑>、はいますけど昔のゲームで玉、うん、打ちがメインになる玉打ちが強い、うんまあ、かなりその。 最近の美化されている部分もあるんですけど、玉内がその魔法みたいにね、うんうんうん、飛べないみたいな、そういう話があるんですけど、実際のところどうなのかと。で玉内が昔のゲーム多い理由っていうのは、なんでなのかっていうところなんですけども、なぜだと思いますかキャベティン。きたね、キャベティン。<笑>いきなりクイズ番組。<笑>玉内とかがないからとかじゃなくてですかなるほど。 じゃ大沼さん。い<笑>や普通に減るし。<笑>うん、間違ったやらきまする、うんうん。いや減るからか。ああなるほどうう。減りが全然違うもんう今あるん。それだ。それです。うんうん、<笑><ん>で<笑>あの答えはまあ複数あるんですけども、うん、あのまとめて言うとリスクが小さいんですね。はい、でリスクが小さい、まあ言い方変えるとリスクリターンが釣り合ってるって言い方もできるんですけども、うんうん、簡単に言うとリスクが小さい今のゲーム。うん であ昔のカプコンのゲームってジャンプ攻撃ののけぞりが短く作ってあるんですよへ、はい<笑>えー、そうだわなので、うん、スト4以降のカプコンのゲームってジャンプ大攻撃とかでとりあえず触れたら歩いて何かとかつながるでしょつな、うん、<笑>がる<笑>でそういう意味でリスクが小さいんですね、うん、でなおかつコンボ目的で作られた便利な通常技は少ない、うん、で、うん えー、そういう目的で作られ作られた必殺技も少ないと、うんうん、例えばあのあるじゃないかフェイロンでねその劣化剣あるじゃないかコンボ用じゃないかって思うんですけども、うん、飛び短いですよね、うん、でキャンセルかかる技中足とかキャンセルかかんないですよね、うんうん、それコンボ用に、うんうん、これはこうやってつなげてねって用意された通常技がないんですね、うん、しゃがみショーパンチとかがピーチが長い、うん、それが届かないから、うん もう届く技がががなないいいいいコンボがないって、うん、飛べてもそういう状況がいっぱいあると、うん、例えばバイソンとかもしゃがみ中パンチとかからおわーってきますけど、うん、ジャンプじじ自体がすごい短い、うん、そうだね、うん。そういう制限がいっぱいあって、うん、実際ちょっと考えて打つと、うん、非常にその高いダメージをもらいにくい、うん、で球自体もさっき減るって言ったのはそれも正解の一つなんですけども。うん、弾自体がそのジャンプ大攻撃単発、うん よりり減ったりす る, す、ね減るね<笑>うん、同じだったり減ったりするんで、うん、リスクリターンとしては釣り合ってくる場面が非常に多いんですよ。確かにそうなのであのまあ言ってしまえばその昔の玉打ちが強かった時代の例えば大郷さんとか、うんまあ、梅原さんとか の, あの玉打ち感を今のゲームに持ち込むのはちょっと酷なのかなというのはありますよね。はい、あの梅原さんもストフォンのの時にに韓国の選手に 一生懸命球打ったけどあこれ釣り合ってるじゃんっつってジャンプ大キックで飛ばれて半分ぐらい減らされて、ねうん、置き攻めついてきてみたいなそういうので苦しんでる時があったように見えたんですけども、うん、やっぱりだいぶそこはね今のゲームに当てはまることではないんだよっていう話をちょっと今日、うん、せっかく球がすごいハイレベルな球が見れる試合の前にちょっとしたいなと思って、ねねはいね、ます、あ。 その今日の組み合わせに移らせていただくと、うん、サガットの飛びの速さが生きる組み合わせです。がっていうのはどういうことかっていうと同じ打ち合い、まあ、タイガーショットと波動拳が同じ打ち合いに見えるんですけど同じ条件に見えるんですけどもサガット有利状況で打ててる時ってあるじゃないですか。うん、で、は竜が有利状況の時もあるじゃないですか、うん、ちょっと竜が押してるとかっていう時。 その差がっとの飛びが次間に合うっていう状況が非常に多いんですよ。なるほどねうん、次の差がっ有利状況の総裁合戦、うん、その玉のラリーみたいな時に龍がイレッパで飛んでもアパカが間に合う、うん、ってことは。 多いんですね、うん、でも同じぐらい竜が押してる時でもサワットの次のジャンプが間に合っちゃうと、うん、でしかも結構な距離ジャンプ台キック届いちゃうんですよね横長いですからねそうそうそう低くて長いから届いちゃうと、うんうん、同じ条件に見えて実は竜側はそのえー、っとまあその安全に球を打てるシーンが非常に少ないそこがストレスな結構ポイントには、うんうん、なるのかなと。 まあそのまあ、戻すとその波動の読みの遠目ジャンプ大キック先っぽ、うん、で波動拳に飛べてなかった時にサガットがジャンプ大キックを押すのをやめると勝利権からぶっちゃうんですよ、ねはいはいうん、つまりそのサガットは正解だったらジャンプ大キック一発もらえるダメージもらえるのに外れ引いた時に読み合いになってるんですよ。勝、う、ち、ん、かまあいのじゃんけんけみたいに ななってるじゃないです か, かその距離で竜が打ち合い続けるのは部が悪いので、うん、リスクリターンとして釣り合ってきにくいので、うんまあ、そこはなんとかしたいと竜、うん、がなんとかしたいというところなんですよね。うん、でもうちょっと内側にもっと釣り合う間合いがあるから竜、うん、の間合いがあるからもっと横から内側に入りたいその前の内側に入りたいというカードになってくるんじゃないかと。遠距離戦はそういうい理由で そこで打ち合うのは、実はその、互角ではなさそうだなっていう感じ、なんですよね、カ感としては。はい、あのー。で、じゃ、あどうやって、その内側に入ろうっていう、話なんですけども。うん、えっ、ー、と、まず、球、それでも打たなきゃいけない。うん、なんで球を打たなきゃいけないと思います、キャベツさん。そんなに、うん、そんなに苦しいのに。ジャンプ台キック、そんなに安全なのに、なんで打たなきゃいけないんでしょう。 龍が波動ね、結構面白いポイントですよ。それは龍が波動拳を持っているから。いや、そこに山があるからね。<笑>それは 打, <笑>打ちたいだけなんですけど。<笑>まあ、な, なん、だと思います。波動拳を打たなきゃいけない理由ですか。多分感覚でやってるとは思うんですけど。な、うん、うん、でかと言いますと、うん、えっと、ガードすると、うんうん、さっきの球が。 昔は強かったっていう理由の一つなんですけど、はい、ガードバックすすすごいするんですね、はいはい、硬直も長い非常に離れると、うん、離されちゃうと、うん、中入りたいのに離されちゃう、うん、じゃあ 何, 何をすれば、うん、さっき言った場合から内側に入れるかっていうと、うん、1個は垂直ジャンプですよね、うん、垂直ジャンプでかわしてタイガーショットが画面内に残ってるうちに、うん、次の球打てないんで歩くと、うんうん、それが一つ。はい、あととは波動拳の操作をすることで、うん がが下がらないととードと違って、うんうん、なので一瞬踏み込めると次、うんうん、っていうその2点なんです総裁と垂直ジャンプなくしては、うん、中に入れないんですよね、うんうん。っていうのがまず大きなポイント、うん、あとは今日はこの組み合わせで、うん、その難しいけどこれが大事になるっていう多分キーになるのがバ番出た。ババンお これ見見ええるるかな見える見える極意が遠目前ジャンプ大キックさっき、うんえあのまあ、強い理由はお話したんですけども、はいはいはいはい、それに踏み込み昇竜と波動拳とショットが打ち合い打ち合い打ち合いで次その大キック来るんじゃないかっていうところで、うん、歩いて寄せつつ飛んできてたら踏み込んでるんで昇竜拳の根元が届くと、はいはい、読み合いにもさせないぞという部分ですね。はいなるほどはい で、その時に、次もタイガーショットで外れ引いた時に、うん。あの、しっかり見てからガードで、ダメージを食らわないと。なるほど。これでもあれですよね、あの、タイガーショットを見てからガードっていう、簡単な、はい、もう文字だけ見たら簡単ですけど。うん、このゲーム、それ自体が、もう高度なテクニックになってま、ね。そうですね。もうすごい繊細だと思います。ガンガン寄せたいのに、寄せて。うん、えー、その過程で、飛んできてたら、昇竜拳と、うん。で、ショットだったら、すかさずガードと。うん、それで。 削りしかもらわないことで、ガンガンプレッシャーをかけてって、その行くとでまあ、そそこに行くまでの過程でまあ被弾を抑えて、これの試行回数をあの稼ぐとその台足タイプなんですけど、非常に多分この組み合わせ難しいんですよね。ジャンプ台キックのリーチが長すぎて。あとはそのジャンプ台キックとか上り台キックの対空もあるんですけども、実はでそれが機能する場合って遠距離なんで。 で遠距離ほどあのそれが強いカードなんであのー、まあその遠距離でそれを狙い続けて踏み込まないでそれを狙ってる時間っていうのはちょっとあのー、建設的じゃないというか、はい、発展していきにくいのかなとまあだからそのまあこれ、うん、踏み込み昇竜がいかに機能するかなというのがそうですねここでダメージをもらわずにこれを狙うのかなっていうところがちょっと。 見ものかなと、いうのが、ちょっと見どころになるんじゃないかと思ってます。うん、はい、わかりました。素晴らしい。ありがとうございます。私はもう、どっちが勝つか分かっちゃったんですけど。うんはい、はい。あ、そうなんですか、ね。分かっちゃったん、は、だ、い。<笑>すぐ、なんで、<笑>今ので。はい、うん。まあ、ここは、まあ、アンケートがあるということなので、どっちらが勝つか。アンケートを一応とろ、取りたいなと思います、うん。はい、それでは、アンケート出ますかね。 この解説聞いてもどっちが勝つかなんか下がっと有利に感じちゃうから<笑>いやでも俺はじゃあ俺はこれにプラス真空波動な僕らそう昇竜でなんか遠距離で玉あえて波動で相殺しないで昇竜でゲージ貯めながらとか垂、うん、直ジャンプしかもこのゲーム強いのはそう空垂直ジャンプした時にカワショルに竜巻でゲージが貯めるんだよね、うんうん、あのただ玉を真空波動抜けても一ヒットしかしないんですよ。 そこなんですよね、うん、なので で, 手の先っ で,、ねでね、遠距離でたあのゲージ貯める竜巻とか、うん、垂直竜巻とかもあのタイガーショットの上下プラスショート台の内訳を、うん、か, か、うん、あの飼いくぐってゲージ貯め続けるのは結構ハードなのでな、ねなね、やっぱり寄せた方がいいのかなと思うな、ね。で寄せると寄せた先に待ってるのがまたそのサガットの鉄壁 の, あの立ちショーキック。うん刺されない 刺されにくいし、リーチで勝ってて、うん、で、証拠兵器だから隙がないと、うんまあ、そこをかいくぐっていくんですけども、その前に入ると今度裏切りの波動拳とかで、うん、その、はい、足払い戦、うんうんね、でその裏切りのその足払い戦拒否の波動拳とかが生きてくるのかなっていうイメージですよ、ね。ここでいかに燃やせるか。うんはい、なるほどね、はいはい。はい。な感じです。すげえ面白い組み合わせやん。うん、はい。出るということなので、じゃあ結果の方見てみましょう。お願いします。 おお、まあ結構接戦ですねこれかなり解説生きたんじゃないそう ね, かきたね、うんうん、俺もい視聴者だったら一ぼちっと押しちゃうまぁ ま, あまああれは4代目さんですね<笑>ああ今のだけだったらね、うんうん、まあもう見えてきたね、うん、内容が、うんうん、<笑><笑>もう今の解説で、うん なんか俺なんなら、サガット使ったらいけんじゃねえかな。か<笑>川端に<笑>川端龍に、キャベツサガットが移動。今のだよね。うん、なんなら、分かったよね。うん、今もう一個だけ話ストだから、近づくと、龍、うん、の飛びが、うん、さっき言ったみたいに。うん、足払いが飛びからつながる距離になったりとか。うんはい、あの、まあ、次飛ばれると、コンボ食らう距離だとか、次のタイガーショットに踏み込み、足払いが。間に合っちゃうから、うん、ショットが打てないとかっていう、龍がリスクリターンで逆転する距離になってくるんですね、内側に入ると。だから。 あの、どっちが有利っていう話は僕はわかんないんですけども。じゃあう。ちにいきたいんだね。そうち、えー、は。いや、なんか遠距離戦ってるイメージだったら、勝手に。ねそうそうそううん 飛びが強力になると、ショットもためらう場面が出てきて、横に隙間ができて、台足が、に隙間、まあ、ショットが来なくなるとか。そういうところも見どころかなと思います。遠距離で、主審くためてんじゃん、こいつらって言うんだけど、ね、今日の人たちは違うんだね、あの。全員一同士みたいになると、ねうん、まあ、竜がどんだけ、ふところに入りたいかっていうのを見るんだ、ねそね。そうですね。そんな試合になるのかな。うん、なるほど、なるほど。そ れ, これで、一生竜巻で試したら、受けるけど。<笑><対応><笑>全然違う。<笑>全然違う。 いや楽しみ。うん 音出てないですねす、こっちに、うん。ちょっとやり直しですね。はい。はい、いや、楽しいな、これ。誰か川俣さんも応援して。四十二応援してるよ、ね<笑>うん。うん、そうね、うんうん。オッケーですか。いきますかじゃあ、お願いします。ええー、はじめまして、川俣です。えー、っと、リュウサガットは、自分の中で。えー、負けられない対戦になるので。 絶対に勝ちます、うん。よろしくお願いします。顔で背が高いんだけど。<笑>そこ別に、うん、本人見て触れられて傷つく可能性あると思うんですよ<笑><笑>、えー。一番好きな組み合わせなんで、いやお頑張って勝ちたいと思います。ね、お願いしますマイク入ってる、ね。俺実況するのにマイク入ってなかったらやべえだろ。<笑><笑>俺なんでいるんだよって話しない。 ここれ、んね、現役最強の2人なんですよ。えー、これサッシ出たけども、うん、サッシやってないんでさとりくんも解説出たけど、えー、うもう現役は2人ともちょっと一線退いてるんで、はいはいはいはい、多分現役最強の2人なんじゃないかなっ、う、て、ん、ことで川俣、うん、流 VS4 代目セガッツを見ていきたいと思います、はい、お願いしますお始まってるまずは先ほど秋田が、うん、って田小慶にファイヤーハード、うん、これが イーョッスじゃスね、今垂直弱ケは竜巻のミスかお竜巻おこれです ね, なるほどねさあちょっとこのファイヤーの方が強いんですよね近距離だとダウンを奪えるんで、うん、さあここで2いで繰り返すお互いスパーコンがたまったがこれ か,、うん、これか1ヒットしかしない、ねうん、ただねスパーコンが弱いんですよねやっぱ下がった側ね、はいはいはいはい、使い…球抜けが、はい あの絶妙な使い方すれば玉抜けに活かせるせ超近距離しかも い, いですよねああの逆に遠いと見てからいけるらしいですええーはい、そうなんですかこら辺も、うん、うわすさまじい攻防これ歯の打つよいや今ねスパコンあるから打つだで、ね、削りもあるんでねーガードさせたらスパコンが ね, ね連続ガードでいける距離なんで、うん、まずは立ち合いパンしかみだけ4台目がいい感じに押してる タイガーショット、真空を食べたい、総裁総裁、後ろに行かないようにやはり波動で、上タイガーはしゃがんでよける、2位でこれは、理由が波動で押してる時に有効なんですね、クラッシュが。うストフォーだったら今のがあるって、中足、灼熱とかつながるといった秋田さんの解説でしたが、X はののけぞりがないので、んな時だ時普通に今の台足のみで終わるというさ っ, さっきの話踏まえるとやっぱ序盤の 飛びはちょっと辛いのかなっていう読み切るのは、うん、ューーが序盤のサガットの飛びは結構、うんはいはい、読み切るの相当いいですよねゲージも欲しいですしね、うんうん、さあここで1・0という形でまずは玉の試合いこれ龍って手伸ばしたところやっぱ暗い判定でかくなってるんですかねやっぱ波動になってますねな、はい、なジャンプ台キックがすごい届きやすくなったりします、ねはい、すっげえ踏み込みだらしし、うん、さあまずは総裁 ここがすごい下がったも飛びやすいところなのにあえて飛ばないプレッシャーをかけているのがこれ、4代目あそこ全然飛び得のところだと思うんですよね、秋田さん そ,、ね、そこであえて今、飛ばなかったこれちょっと川真田君、緊張気味ですかね、珍しく大足、大し大昇竜になっちゃっているこれでも運よくお釣りもらってないですからす、ね、出ましたね、これ、あの桂打ってたら、みみ大翔単発のところが踏み込み勝利権。 おかしかったもんダイヤシ大勝利漏れてましたけど川本さんはそのダイヤシ弱波動じゃないってことですよね。何か意味ありそうです、ね。ダイヤシ大波 動, 波動を狙ってるってことリスクをしてなお大波動の意味があるってこと。ですね今あのニュートラルでしっかりスカして、うん。すっごいギリギ リ, ギリでニュートラルでスカすっていうこれがね、うん、ストップ前人のあれなんですよね。 であ、これは中ンを波動圏で見えたから、ここは安いんですかね、灼熱しかないというところを見込ん で, で, で, で、ね、ただ真空がある状態、これが一ヒんとしかしない、これがきついのか、るだけのもうもまだ分かんない、どうなる、うん、うーこれ、弱あったかじゃないですかね、上、弱ショットですよ、だって、確かに上じゃ、上、若ショットは、かなり見いですね。 確かにもうお互いちょっとこの緊張感いいです ね, ね、うん、はたかかもしれないですねはい、はい、さあまずは玉の試合い近距離ではローで離したいその内に入りたいと言っていた秋田解説では龍がやはりこもうちょっと内側に入りたいここはサガのトが飛び抜くのところ、うん、そんなところにいると地上戦を逆に仕掛けてくる4代目 今も歩きも歩き勝利狙って外れのガードですね、なるほど食らってないの で,、OK で、ここも歩いてガードしてる、竜巻で、下台イガを見て、竜巻で抜けて、そこでゲージをしっかり舐めンク空、反対足、ギリギリ、ギリギリし最悪ダイヤーシー、大ガールサスにいっている、アッパか、下タイガうわー、審ちゃんも見事これ、完全無敵で前にいくので、もう何もすることができないですよね、リュウは今のは。 負けで す,、ねはい、おす大事に第1差し返す竜巻は打てないああだろ、ね、球打ちがうまい4台目相殺して下がらないように下がれなかった時は空中竜巻でしっかりゲージをためるダイをガンガン重ねて下のプレッシャーをかけていくそれをしたタイガーでーこれはちゃんと ぶっぱ気味に打ってきましたねタイーこれはか、ま、た取り返したいおお、えー、これは完全に見てからですね、えー、波動拳を抜けてたら多分アパカが確定なのかなシンク波動やっぱあの当たり方するとやばいですねあの当たり方すると終わりです ね, ですね、うん、あれガード差し有利ですからねそうです、ね、あの使い方になるんですかね近距離に出ました おーあなかっ た, かったこれ出なかったこれ痛いお互い<笑>お互いいい緊張が見えますね三浦栄次に垂直さあジャコバがリバーサで切り返していくだが真空が一回撃て る, ーー 撃, てる撃てるが撃たな い, くくたない今の足やばいですねい や, いや勇気でしょ今のう相当勇気ありますよね三 で, ですよ中足がその前のそうですね。うん 真空を使っちゃうとねとプレッシャーもなくなっちゃう、ね、今の一連の流れ後でちょっと見たいですねもう一回う開幕これかなり熱い開幕読み合いしてますね実はすごい毎回熱い読み合いですね、はい、さあタイガーと狩野県の総のまずは雑魚でお互いイエージを止める垂直したときは竜巻大野手と大野シがお互いがシンクロしてる形かここは抜けられないあれジェノサイズ 受けられない波動、うんねうん、ここでタイガーショットを逆に見て、竜川がシンクを打っても1ヒットしかしないという、うん、先ほど有田さんの解説だよ、これにでも使っていく体力差になった、うおーうん、歩き…今、めっちゃ歩きましたね、めた今までの試合内容と足場で怖かったと思うんで、ね、そうですね、外野で今までのね、うん、プレッシャーをかけてって、今の踏み込みがやっと機能したという。 うおここで打ち合う今のはヤ足が来てなかった場合にガールディフェですかねキシュビアな飛距離でしたねこれでサガット側が結構いい形になった画面端から抜け出す真空を貯めておきたいここでたまったチ、うん、ージ完了歩き勝利狙ってますね歩き勝利を狙ってますねやっぱもうまあ寄せシ打つな、うん、これは1イットしかしないチュアシタイガー あうお ー, おー、10番の差し返しを見た、稼働は見てから、うん、さあ、4代目取り返す、うん、抜ける前に位置調整してますね、ちゃんとなるほど踏みで、うん、あれ、抜けたら前段当たるんですかね、2、3ヒット、今は最後の1段しか当たんない距離じゃないかな、ずいれずれにしろ、しはかりと、ギリギリ連続取らなかったですね。 タイガー兄者ん・兄ーシうおー<笑>いいな怪しい何それ真空これは削り使っていくのかいいの、ね、もう一回ためにやたいぐらいの気持ちなんですかね<笑>そ う, ねそうきうし、ね、ただ体力的に も, もうこのまま勝ちたい気持ちもあるのかさあ打ち合ってう打ち合ってもねー球で貯めてもこれがあるんでねうわーこれで覚醒ですね球で貯めてもジャンプ台キックは のリスクは常にあるのと垂直竜巻とかで溜めるにはちょっと打ち分けが辛いって被弾しやすいっていうところがゲージために走りにくいところなのかなと、ね、なるほど竜巻打っちゃうと下がっちゃいますしね。さあまずは開幕のこの激アツな攻防これですねアンテンフォービーダを一回ジャンプ台球当てないところであえて歩く<笑>うわぁあ、そうなんだ後藤剣あ、どういうして 空対空の形になって、ここでは繋がらない。波動と総裁、ここは打ちたい放題。右側は波動を打って。あ, あ、そうでのサヒット。いや、真空回してたが。いや、ただ使いたくない気持ちもあったと思う。ああ、変これは維持、イージ真空の。コマンド管制がちょっと早かった。 たんですかねえ、遅く終えなょったというか、スケ、ね、ールは無じゃったんで、っていう感じかもしれ な, いですそうなんです、ね、すこの後、歩道も結構短いんですかね、X とか、昔のゲームはどうなんですかね、今の場合はちょっと、見てから回し始めるのはきつかったってことだと思うんですけど、ね、大体、うん、しっかりつないでいく、うん、いそうさいこのまま4代目が勝つと、結構苦しい展開になるぞ、ま、たこれに重ねてる、いや、食らってもいいで出したでしょう。真空 使って削り、OK、これは4台でいくのかきついかわ、うん、おーこれはダブル系 を, ル系を今のジャンプ台キック上ショットめちゃ深いですよ深いですね<笑>まずは1波動圏の竜巻で垂直ジャンプ台圏およっお見たドクロがおこれは飛びが間に合わないと思ってしっかりダイヤして安定ダメージ竜き<笑>はい うわよこれは味しいが灼熱しかやはり入らないなるほどローリスクですねですねで、ね、もあんまり減らないんですよねだからまあ相手もあの波動読みだと思いますジャンプ台系波動って台足つながらない場合みんな連携でいいんですよねはいは い,、はいはいはいはい、それで終わらせるつもりだったと思うんですよ、ね、なるほどこれはきついかどうなるう削りけんない いいどうするんおおリバサが出なかったという形ですか ね, すすね、うん、よく重ねたねな、ね、ていうかよく足払い入れましたねチャンプ大キングじゃなくて<笑><笑>波 動, 動拳なんかすごいことが起きまくってるな、うん、リバサ出ねえだろ読みやバいな、うん、さあ2位がちょっと早かったが波動拳波動研と。 今度はペース う, ーうわいいタイガーショットだから川又もいいところにいるぞこの距離なら対空真空もいけるとカクカクしてそのプレッシャーをわしてるようにも見えるああ打たされた打たされて、ま、ったっおお抜ける調整しました4代目リーチ シンクを見てから一ヒット確定をに取れるリバーサ出せないなんかスパカンと、ね、リバーサで出ないとかあるんでしょイン、うんね、フェルドは出せないんですけどすみません俺サガットがいなすぎて分かんないですそうだね、うん、あじゃあジェナサーで出な い, 出ないの か,、えー、いかいのさっきの状況すごくてちょっと後でもう一回見てみましょうさっきの大きい攻め台足下ショットに台足かなり厚かったんで インフェルノが出なくてハイパーで出るようになったのは知ってるんですけどジェノさんも出ないのんでじゃあ積みで止めたみ、ね、ですね、うん、じゃなかったらさすがに重ねないとね手が出られば相手のミス期待するっていうのもう、ね、そういうタイプじゃない、ね。ノしい。 うわぁ良 い, い絶妙におおしゃがみチューパ今何読みだじゃあ何潰したの<笑>多分しゃがみ大イパンか中ュパン手は見えてましたねうんうんうんグランドかもしれないあなるほどなるほどおお大丈だし うわーうわ強いこのまま四代目流れつかむか真空球を打っていくー、バ端、ま、守りきれるかおおネギちゃんにあえてすい水んにリスクが多分遠距離大ケのイメージやったんでしょうかねうかこれはどうなる四代目のプレッシャーワールが<笑>おーえこれは一。繰り返した深呼吸して おおこれは休憩あそこは何ですか休憩タイム休憩タイムなるほ ど, るほ ど, るほどじゃあ秋田さんにちょっと軽くね、うんうん、今の以上言ったとおりでしたねやっぱり本当ですね内側に行きたい、ね、逃げたそまき全然やりませんでしたね、うん、結構やっぱりあのゲージ冷め続けるの難しそうでしたね相当、うん、難しそうでしたね 何発か被弾しつつ貯めるみたいになってる感じしましたね。なんか実はこれ俺そう、あのり超有利だと思ってて。はいはいはい。うん、そうでもないのかな。結構いい勝負って聞いたんですよ。で、まあその見てて四代目さんはそのタイガー二とか。はい、あの玉抜けのスパコンとか、そういう限定的な場所でしか使えない技をすごい。あの有効に使ってきてるなっていうところで。 そのせいでかなり絞りにくい感じになってる印象がありますね、うんうんうん、あと垂直ジャンプ大キックがあれうまいですね垂直ジャンプ大キックがかなり機能してて今のところ、うん、で前飛び待ってる時に垂直されてるんで歩き昇竜狙ってるタイミングで踏み込んでて、うん、あれ垂直じゃんみたいな、うん、でも垂直に対してのちょっといい距離に入っちゃっててみたいな、うんうん 気まずい場面がその距離で波動を打ってると垂直で蹴られちゃうみたいな そ, うだ、ね、そこら辺の守りのセンスがすごすぎて読、うんだりして、ねうん、<笑>だからそこ「水ジャント」と「ニ位が僕としてはそのなんていうか想定外というか、うん、なるほどなんかそれをうまく混ぜられるとかなり苦しそうだなってい う, う、ね、自分がメインで何年もやってなかったらわからないような使い方っていう、うん、うん、うですかね。はい 師匠は三代目なの、ね、って言ってるけど、全然わかんないです、ね。三代目はね、いるのですかいないです。いないです。初代、初代だと思うよ。<笑>うん、初代だけで四代目なんだと思うよ。<笑>あ、そうだね。かなり若く見えるんですけど、四<笑>代目さん。うん っ若手なんですかね、うん。若手ですね。俺が辞める頃に出てきたんで。うん、俺が始めたのは2007年なんです。すごい渋いですよね。昨年10年 か, かそうそうそうそう2010年とか2 0 1年とかに出てきたのかな。うん、だなるほど。5、6年じゃないですか。サガットはでもあのリーグの方でもお子さんも出てるけど、一応弱いキャラとされてるんですよね。 あのトータルで数字つけたら多分弱いんじゃないですか。中、う、間、ん、に三番目じゃ、うん、無理なキャラが無理ない当然スペシャリストを見てるからなんでしょうけど、うん、全然弱そうに見えないんですよね。いやあのね。むしろ強そうに見えんだよね。多分、うん、この二人しか使ってないんじゃないか？<笑>日本で。<笑>そうなんだ。大久保さんと四対三。こんだけやったらサードでいいわなっていう感じするけどね。うんうんうん、はいはいそれではじゃあ試合の方にも乗りたいと思います。4対2今はねそう四対二ですね。はい さあ川本さん巻きえは、うん、巻き返せるか、ちゃんとかけられるとかなりきついん、ね、で、ね、もう行きたいとこでね、行けなくなるから ね, ね、でもそれでも行かないともうきついくぐらいのプレイヤーだって気づいたと思うんで、うん、さあ、川本さん、44までいってほしいですが、点、う、数、ん、量が高いさあまずは総裁、これは真空玉に露骨に走りましたね。いい波動 さあ波動ででこれはかなりビューペースですね、うん、もう遠距離から飛んでも真空対空が間に合うんで、うんうん、飛べねえだろってところを生かした波動拳うま い, で、うん い, いですね、ちょっと無理に寄せなくなってるのかなっていう印象ありますね逆にです、はい、まあ最 後, 最後だしっていう取られちゃうと部分なのかもしれないけどさあこれは守りにいくのか、うん、ちょっと引いてますよね、うんうん、うわこのひ弾はちょっと痛そうに見えるがアンパカでよけたがこれは確定 やはりロサイドは出ないということでダイうーんうーん う, んもうこれは下タイガー1 4うの先にジャスターズ巻き大足確定この入道ー渋<笑>いそういうことだで逆に押し返す真空とお互いスパーコンたまったぞ 勝利でちゃんと打っているーああ、チミーな、うんそうですね、うん、取り返してちょっと顔も落ち着いてきた感じですか ね, ね川君どし、どっしりしてきました、さ、う、あ、ん、4-4 までいってもっと試合が見たい、ライオ見ると4代目さんの方も楽しんでますね。うん、めっちゃ このゲームはあれだ、イベントモードがないから、その対戦でやるし。そうそうそう、ないんですよ。フリップ、フリップないんです。フリップもないよね、昔、はい、なんか。フリップもないんだ。そうだから、クレジットボタン押すしか。ですね、時代ですね。さあ、タイガー。このタイガー、うまくかわした。 は回吐けるなないいすかか こ, こが当たららのやりちうだが、置き詰め取れたぞ。 てこの回してすごいどっちに先が押すかっていう今の や, や, やばいですね、うん、コマンド完成のしかもこのゲーム安定するときに安定外しができないんで完成してなかった今のは間に合ってなかったんですけどしてれば安定外視もで き, るできますなるほど うしたくるけ<笑>てるのですよこれイいいですよねばらくバッカー打ってんじゃねえぞと押し置き気味のロ<笑> 今の昇竜もうまいですね、えー、何も出することがないんで昇竜拳でゲージを止めるといった判断なのか怪しい昇竜でしっかりゲージを止めて裏切りのショットがうまいですね裏切りのショットいいっすね<笑>真空まだ残しておきたいんだろうというね、うんうん、<笑>位置が伝わってきますね垂直先ほどアキさんの解説があった垂直うまいぞこれ OK 真空投げで死なないが真空 ね、これで川又龍取り返す盛り上げた、ね、これなんか編集したかのような盛り上げ方<笑>この流れはだいぶ龍に寄ってきてますねなんかゲームメイクしてる感じします、ね、かなりなんか川又君気づいた感出てきましたね、うん、さあそこでこの47裏切りが出てくるのか<笑>さあラストどっちが勝つ<笑>ダブルリーチ と竜巻にでダイヤ C、パドケン、ファイヤー、ファイヤーと、近距離のファイヤーは当たればな、ね、そんなことを生かして勝利、しかも、ミアル、珍しい、こんなに変わるか、対空勝利で見えるのは結構珍しい気がするんですよね、ねさあ、ここで川端が、2位、1 4台で取り返せるか、ダイヤ差し返し撃ち合う。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 足払いをさせる前にあえて行ってからの下タイガ ー,、えー、ー上タイガー下タイガーのお互い飛びたかった今のお互い飛びたかった<笑>そんな気持ちがある感覚フルセットだから飛べない<笑>ここで4代目あえて飛ばない続ける飛ばない いや、最後に取っといたんじゃん。取っといたの、あ、これインタビューなんですか。四代目さんの強さにだいぶ圧倒されて、かなり前半やばかったんですけど、最後なんとかまくれてよかったです。ありがとうございました。いや、乾杯です。さい、最後の上り中盤は。なんか、下がっととしては一番食らいたくない。 ことです、ね、ありがとうございましたーすごいあれ最後の中パンってもう一回見れたりしないんですか<笑>多分すげー四代目さんも最後そこピックアップしたのは、うん、そこに行くまで持ってかれるまでの道筋というか理由付けがあんまりにしっかりしてたん で, で最後一番ローリスクで一番機能してた垂直ジャンプに頼らざるを得ない 圧力をかけられ続けて、ね、で最後それを待たれてそれを見てから対処されたっていうのでまあ一番喰らいたくないやつってい う, いうですよ、ね、逃げ込んだところに待たれてたっていうのがあったのかもしれないで す,、ねすいうん。そうすね。しかもその前の時に結構安定して飛んでいいとこあったのにあえて飛ばずにプレッシャーかけて球で打ちゃってましたもんねいやー素晴らしいハッキーですねすげー本木さんこのゲーム なんで玉が強いかわかりますか。<笑>持ってるからとか言ってるやつ。<笑>持ってるから。もうね。言ってるやついなかった。もうね。もうね今見る前。そんな俺はもういない。マ<笑>カリブ社あれ見て。<笑>持ってるからって。<笑>サガットもうあれリスクリータ率あってねえから玉に飛ぶとか。<笑>マジで。 しゃべるね<笑>いやすごい言われ教わった通りだなと思っていやー秋田の教わった通りでしたねいなんでたまにかさ X のなんか終わった後のさ、うん、俺らの興奮いつもヤバく ね, いや確かにねえ何なんだろうねお、ねね、先の X ヤバいよね本当、ね、も, もうやりたいもんこれでしかも俺いつも川俣ん、うん、4代目さんはほとんど知らないんだけど、うん、川俣んは結構一緒に対戦とかしてて、うん、最初ねちょっと緊張してたわ あのねあ、緊張するタイプなんだなな俺大事にしてていつも最終動きが悪いんだよ、うんうん、だからそれすごい使最後はなんか。うん 本人のねやりたいようにやるんだって内容<笑>、うん、明らかだったでしょう。緊張してるか、うんうん、めっちゃ緊張してるなっていンチかけられてからの方がむしろね。う、ね、ん。地に足ついた立ち回り。お、ね、か、うん、しいよね。それはね。や<笑>っばらつしいだったらね、そこをね、い<笑>よ、うん、っちゃうところですね。いや最後もう緊張すべて跳ねのけたジャンプ中パンでしょう、うんうん。あれは見事だったね。すごいね。うん、X 盛り上がりますね。これでもね、多分ユーニエールさんやってますね。 ここれれれれガチすかガチガチっっっっっすすかかかかかだだだだててて点数もめちちちゃゃくんね、うん、俺, 俺食らってるからるるででなない一一人だけいったわよ、えー、っかめろあああ多分10やまそそその可能性もあるよもう無理だから。<笑> なくてよくねんって、うん、早男が言った可能性はあるよ そ, そ, う そ, う、うん、<笑>そっちがあった、ね、いやー、うん、番組を擁したつもりがなんかひど、うん、い身に<笑><笑>なるほどねい、はい、以上ねいやすごスいま代目対川俣の試合、うん、川俣龍の勝利となりました、うん、ありがとうございますめっちゃかっこよかったねいやよかったー PSO でスパッツ X じゃないかなっそう 出てほしいね。絶対出てほしいよね。絶対やるわ。とか言ってやんないでしょ。いや、やるっていうかあるんだけどね。あの X ボックスでは。X ボックスだよね。俺、う、を、んうんはい、俺が求めてるのは PS4。<笑><笑>今はもう PS4。<笑>まあまあ確かにね。うん、そうそう特にね熱帯なんかね数ちゃったらね、うん。もう本当にやるでしょ。<笑>数試合は。<笑>数試合はね。<笑>うんうん ちょっと僕、あと特に秋田さんの解説を聞いたときにその、ね、その組み合わせでやりたくなるね。というわけでね、ね次はね、あれですね、ストリートファイター3サードストライクにいきたいというところなんですね。はいすねはい、というところなんですけどこの辺でちょっと告知があるということで、告知をさせてもらいたいと思います、うんはい。まずは8月27日、日曜日18時より、ストリートファイター5オンライントーナメント、行いますとこちら一応優勝商品がありますと。 T2 なんですけどもこちらサンプル周品となってますけどほぼ新品ということになってますのですごい、ね、こちらは、ねはい、ぜひエントリーしていただければと思います、うん、まだエントリー募集中なんですよねはいこちらはコメントのほうからエントリーのページ飛べますか、うん、はい、うん、コメントのほうから飛べるということなのでぜひねエントリーして一応ごめんなさい全員64人だよ人十四、うん、人、うん、なるほど。 前回もかなり熱い試合が多かったですからね、うん、優勝、ポン・ザ・マンでね、あそうだよねうん、ポ ン, ザマン・ポンザ・マンじゃもらったのそう、へ、えーえーうん、じゃあ、今回、2個目を出すということです、ああそっか、太っ腹っすね、うんす、相変わらずに、はい。そしてもう一つのほうね9月3日日曜日、うん、20時より、スパツ X 頂上決戦、UDLX リーグ最終日となってますね。お メンツの方がアニケン音、うん、チュンオゴ、コタカ、サシシ軍勢幽霊やフジモンとなってますもうタカに飽きてんじゃんいや今ね突っ込まれまちでねうまいこと<笑>なるほど、ね、データんいったよ、ねうん、びっくりしたよ途中であれ小高っつって小高<笑><笑>にもう飽きたのかな<笑>全体でまだま だ, ま だ, まだ<笑>なるほど、はい、そうす、ねはいはい、ですねはいでこうなっております、はい、そしてゆうでる閣営チャンネル番組スケジュールの方がありますのでそちらの方を見ていただけると 白芸の番組が全部一覧となって見られるということになってますので、ぜひ、はい、こちらを参考にしていた だ, いただければと思います。はい、そして、この次の黒人風呂戦土地より還元させていただきますので、この機会にぜひ入会の方をお願いします。ウルツ、ウルツはスパーツ、確かにそうです、ねはい。というわけでね、続きましては、アスリットファイター3サードストライク、黒人 VS 風呂。 来ましたね。こ、う、れ、ん、結構楽しみなんですよね。そうなんですよ。黒人が唯一ゲームなんで。そうなんですよ。ね、<笑>唯一、火を吹くゲームなんで。本当に強い黒人が見られるという、ね。はい唯一のタイトルですね、はい。はい。唯一のタイトルなんで、はい、ぜひ。はい、<笑><笑>こちらの方もインタビュー動画があるということなので、まずはそちらの方。煽って煽ってんだろうな。それではお願いします。 ダットリー使いの中では、まあ、ちょっと一段やっぱ抜けてる攻めを持ってる人なんでしかも中の人がちょっとじゃんけん強めの人なんで<笑>まあちょっとそこをどうやって抗えるかなとは思ってましたまあ、かなり強い人だとは思ってますえっ、ー、と僕がダットリーに声援部使ってるんですけど他に 使ってるヤン使いがいないんで、まあ、黒人さんがその辺どうやって対応してくるかなっていうのがちょっと見どころかなと思います結構ダッドリーヤンはちょっとキャラがきついところはあるんですけど、まあ抗えるレベルではあると思うんでまあどうやってワンチャン通していくかをちょっと考えてきたんでその辺を見ていただければいいかなと。 頑張り風ロさんの印象は、まああのー、結構昔からやってるんですけど最近全然勝ててない相手なんですよ。なんで、あのー、実はだっとりがちょっと有利だと思ってるんですけど。 それでは負けててて、るから、あこいつすげえ強いなと思っててでもまあ数やる機会はなかったんでで、やってもまあ言い訳じゃないんですけどこう3ヶ月半年空いて僕が久々でやろうかなと思った対戦相手が大体ハフロなんですよ。<笑>だから大体戻ってない状態でやらされるんでちょっときついなって<笑>まあでも、まあ、しょうがないなって、今の俺の腕だからみたいな感じだったんですけどか今回はちょっとちゃんと1ヶ月ぐらい時間もらってちゃんとやってやったんで、まあ、勝ちたいなと。 いう感じですかね。あ、ごめんなさい。あの最後のほうが喋っちゃいましたね。<笑><笑>駆け引きのポイントと か, か駆けのポイントは、あいつ声援部っていう、まあ、珍しい SA を使うんですけど、その SA ではめてくるんですよ。あのー、ガード困難っていうのがあって、まあガード不能と言われてるわけなんですけど、それを一応コークスクリューがあれば、コークスクリュー部料が SA が溜まってれば一応全部返せるっていうのが分かったんですけど、溜まってないと本当はめられるんですね。 はめられたら大体6割7割ぐらい持ってかれるんで必ずこっち1個はキープしてあキープしなきゃいけないっていうのがあるんでそこだけちょっとリスクリターンの管理が難しいかなっていうぐらいですねであいつそれで返すは多分天津選挙隊に変えてくると思うんで、まあ、そうなったらやっとこさ。さそうなると 僕, 僕得意なんですよ天津選挙隊は結構得意なんでだからまあまあそうなったらう嬉しいかなと思ってますけどはい意気込みをやっぱりね今まで負けてるし とはいえねあのキャラは珍しく僕が言う、勝ってるんですよ、キャラ勝ってるんですよ、なので<笑>、絶対今日勝ちたいし、まあ、あと名古屋のテルボをはじめ、いろんなやつにやっぱヤやんやってもらったり、あと昨日もやっくんとか、えー、まつけにぎゅつやん使ってもらって、ちょっといろいろ対策したんで、そいつらの分まで、ちょっと、勝ちたいっすね、は い, はい、ね、言い訳じゃないですけどって、でもう、がっつり言わい訳ですよね。<笑><笑><笑><笑> もね、サードスが言い訳から入るんで、9割が9 <笑>、本当と9割、ね、キャラ差と言い訳から入るのが9割っすね、なんなんだろうね、ガ、は、ん、い、なんなんだろうね、だ<笑>からそういうゲームなんじゃんそういうゲー ム, そ う, うゲームそういうの言いたくなるゲームなんで<笑>、ね、結局ブロッキングで導入 だから、うん、そう寄せられるゲームでしょ納得、ねまあねうん、できないんだもんね納得できない<笑>キャラの攻略だけで全部が片付くゲームじゃないんよね結局 だ, ね だ, ね、まあ、だからこそ面白いところもあるんだけど、うんうん、だからこそサードやってるやつはサードが一番面白いんだ、ね、と俺は思うねあとクンさんにしてはね珍しくまあ強気、まあ割と強気にはい つ, つね結構やってきたっぽいですねいやなんかびっくりした、うんうん、ちゃねえ攻撃で返せるんだねでね、うんうんうん、それは だってさダンリーのコークってさ大体いい1本たまってないたまってない状況ってある対象以外い や, いやーって結構タッチができないから、うん、先行されるとたまってないみたいなこと、うん、実は 初手取られちゃ う, そ う, そ う, そ う, そう確かにね。そうか。違って空振りで決める。もちろん溜まってることは多い比較的多いけど、も一本持っとかないとヤバいって言ってたから。ああそう二、ね、本はないって状況はユンヤンに対しては結構いあ。ありそうだね。遠く行って、うん、次の置き詰め弱いもんね。無理に触りに行くと結構に、ね。ダート TC だけの、うん。地上戦だけだと確かにンユンヤンの全然ダトリ戦いけるからねやっぱ。貯めたくてもねなかなか。うん はい、はい、今の話の延長戦になっちゃうんですけど、はい、これ解説 そ, のまま入れいいそうですね、プロさんですよね、まず、うん、あ, のあまりここであの出てきて、うん、来たこと、初めてこの風、はい、ロさんなんですけど、まずあの、僕のイメージなんですけど、うん、名前が弱そうっ、ね、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>てう。いいね。解説 と い, う<笑> い, やいいねいやここ秋田がこういうところに見れるのも面白いよここに来てそこから名前が弱そうなのに超強い人っていう、うんうん、そのギャップが一番こうすごい人かなっていう寅、はい、さんは、はいまあ、特徴としては操作がまずすごいしっかりしてます操作がしっかりしてるし、うん、あの攻略 の, あのもう緻密で、はい、攻略能力もかなり高いとで操作がうまいまあ。 パーーフェクトなプレイヤと思うんですよ、うん、弱点のない鼻のないプレイヤーだと思います。あとは、うん、いろんなヤンの、ね、いいとこ取りしてるなっていう感じもしますね、うん、なあので、まあ、KO とか徳良とか の, その攻めの感じとか、うん、あとは、うん、他の強い慰ン使いの守備、うん、的な立ち回りとかすごいあのどちらも持ってる使い分けてくるプレイヤーだなと思います。で 特徴としてはその特徴って言ったらあれなんですけど選択肢の偏りがすごい少ないんですよね、うん、でその選択肢の偏りが少なくて特徴がつかみづらい逆に、うん、で選択肢の偏りが少ないっていうのはヤンツカイとしてはすごく大事なところで、うん、柔らかいキャラだし、うん、無敵技ないんですよね、うん、先進選球隊じゃない場合はなおさらなんですけども、うん、無敵技乏しい柔らかいキャラで これだけフロさんんすすごい勝ってるんですよね最上位陣なんですけども、うん、それだけ勝ってるっていうことには、まあ、そういうことなんですよねその絞、まあ、らせないうまさがあると、うんうん、そういうイメージがありますね、うん、なので風呂さんといえばここっていう感じは僕はなくて、うん、散らすのは非常にうまくて、うん、あの選択肢いっぱい持ってるて確かにバランスやろうってイメージあるね そうですで勝率で言ったらまあ一番勝ってるクラスのヤンであるってことは間違いないので、うん、まあその黒人さんとは言え苦しむんじゃないえ、うん、黒人がよく言ってるあの、うん、本当にヤンには全然負けなくて大会とか黒人と組む時もヤンは大体黒人担当なんだけど最近、うん、結構1年、2年では不老が結構ほんときつくてっていう話をい聞いていた、うん、からこの試合結構面白いんですよね。 カードに関してなんですけども、まあ、ヤンの勝利パターンであるスタンが非常に絡みにくいんです、はいはいはい、でダッドリーのスタンゲージ長いんですね、うん、ボクサーなんで、うんはい、<笑>長いんですボクサーなんで<笑>じゃあーほぼそうなのか、うん、なんで、まあ、スタンが非常にしづらいと、うんうん、で体力差とか火力差をスタンで補ってるヤンというキャラーに結構難しいカードなのかなと思います、うんうん、で無敵技が声援部を選んだ場合 ね、全くなくなっちゃうってこともネックで即死まで行っっちゃいいやすすていうのはあります、うんあねうん、で受けにもあるよりは な, なんでもそう受けきれないんで攻めた方が比較的安全なのかなと上からもいけるしって思うんですけども、うんうんうん、だから攻撃的に来るんじゃないかとは予想するんですけども、まあ、その対処の難しい飛びからのね来撃衆とか含めた飛びからの卓でかぶさっちゃえっていう。 あの安全にかぶさっちゃえっていうのも、うん、だったり体育数多く持ってまして、うん、強力な体育が一番豊富なんですよね。飛びから仕掛けるのもかなり緊張感があるということでちょっとその行き場のない難しさがあると。でうん 幸いいのヤンが最も頼るべき技であるその中足払いですね中足払いはリーチとリターン中足払いキャンセルで盗郎山っていうねコンボに行けるし下段でリーチが長いんで一番頼るべき主力技なんですけどもダッドリーはこの技との相性がすこぶる悪いんです、うんうん、であのブロッキングしたとしてもその後読み合いになっちゃうみたいなその高いダメージが確定しないと、うんうん、なので中足先端でリターンも乗ってるし そこの相性差につけ込まないとヤンはちょっとやりくりできないのかなっていうのはありますねで背が低くて足が速いんでヤンはユンとかと一緒でで下がって 対, 対空でね下がって手前に落としたり、えー、素直に選挙隊とかで対空として落としたりあとくぐったりその大きく分けて3つですけどもそれの使い分けで散らされやすくてダトリは火ダメ自体ダメージもらう量自体は少ないんですけども。 一つつ一回読み勝った時はでかいけど、うん、一つ一つはその散らされやすいよっていうところでちょっと捕まえにくさはあります。あと実はそのダットリー側がそのタッチのしにくさからゲージがちょっとためにくいっていう話をしたんですけども大、うんうん、キックから EX マシンガンっていう少ないゲージで大ダメージっていうのがその確定状況があまり来ないんですよねミアンう部って。うん でかつちょっとためにくいタッチがリスキーなのでためにくいので肝心な時にコ果クが1本しかなくて即死させられないとか、うん、殺しきれないっていう難しさはダトリガにもあるのかなと思いますなるほど、うんはい、で、まあ、黒人さんはその嗅覚すごいんで捕まりは絶対するはずなんで天、うんまあ、心な い, ないのとかも意識して二択はねその全然遠慮なくくると思うんで、うんうん、その脱出率。 の高さなるほどなるほど、そこのブロ率とか逆襲の強さっていうのは結局は結構引き方ないと苦しくはなるでしょうねっていうところで、ダットリーだけ特集ですかね。サードの中でも中下段からスパコンみたいなキャラっていないよね。うん、ダットリーぐらいじゃ 剣のかかと陣内にでもそれって見てからいけるじゃん、うん、あ見てからいけないっていう意味ではそうですね完全に上下で高がかかってるキャラってなかなかないゃ な, いないそういんそういうい。中段から、うん、本当に見えないやつ、うん、確かに、うん、セ, セカンドは 何も見えなかったあそうか、そうか、っっっったた何も見えない見えないリーープ、りらだでサードになってだったの、のジはい。リープ 中華シーガル。あいや待って電人陣だ。バージョンそれに上がんないから。いやそれでなんかあんま強くないらしいよけ<笑>、うん。あそうなんだ。ちょっとやっぱり。だって龍とか電人二本持つとあんま強くないらしいから。うん、へえ。電人ハードバンバン電 バ, バンバンバン。他のキャラが強すぎてるですねしね。あるあるだよね。あるある。そうそうそうすごいゲームだよね。それ考えると。なるほどなるほど。いや楽しみですね、はい。じゃあね、インタビューじゃなくてアンケートですね。そうど、はい、ちら勝つか。